皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月5日、ザードの祭壇に、ちょっとした秘密があるという情報を聞きましたので、現地までやってきました。まだ釣り上げていない魚もいましたので、ついでに釣っておきました。無事に釣り上げることができましたので、本題に入ります。ザードの祭壇には、新種のトカゲがいるという情報が流れていたのでした。 これがそのの新種のトカゲです。時間帯とかは関係なくずっとこの場所にいるみたいですずっとこの場所にいるということはこの場所で繰り広げられたあれやこれやの最中もずっといたらしいです全然気がつきませんでした今からこの場所に来られる方はあれやこれやの最中もこのトカゲを探してくださいもう来ちゃったよという人は思い出映先でご覧になってください そして、全然関係ないですが、字幕機能に関する実験を、この動画でやってみるつもりです。うまくいけば、明日以降の動画でもやってみます。うまくいかなかった場合は、いろいろとお察しください。というわけで、本日の動画は、以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。